<笑>市民皇帝奴隷使用するカードはこの3種類<笑>戦い方は至って簡単1枚のカードを選びテーブルに置く次にそちら側がカードを1枚選び置く互いのカードが出たらあとは開くこれだけだ 勝敗は基本的に図案で連想される強さをそのまま考えていいつまり皇帝が一番強い皇帝は市民より強く市民は奴隷より強い市民と市民の場合は引き分けそして奴隷は持たざる者猶予のない虐げられし最低の者のだが その何も持たぬ劣悪な環境であるがゆえに王を撃つのだ奴隷は、王を打つ<笑>皇帝側に対して奴隷側のカードの方がはるかに勝ちたい皇帝サイドは1枚目に皇帝を出して勝つ確率は5分の 480% もあるが 逆に奴隷側が1枚目で勝つ確率は 20% 圧倒的に皇帝側が有利この E カードは心理戦お前のような小僧がやすやすと勝てるゲームではないいやそこに勝つのがあるん橋はともかくその前の限定じゃんけんは心理戦だ俺はその生き残り裏をかくことには長けているフフフフその程度ではとても無理何 なぜならこの E カードお前の対戦相手は私だ。